キングピース。10月18日の放送会は、料理研究家の横田睦美先生指導の元平野志洋が家にある食材を使ったご飯のお供作りに挑戦した。9月21日の放送会で、鮭のオリジナルアレンジレシピに挑戦するも、あんまり美味しくない。と失敗し、リベンジを誓っていた平野。今回のリベンジにあたって、前回の失敗原因を、 シリソースをかけすぎた、僕、塩昆布が好きで、だいたいあれをかければ美味しいと思ってたんですけど、トースターで焼いたらまさか焦げるとは思わなかったですね、と分析していたが、今回の食材が豆腐とチーズだとわかると、うーわ、嘘、ご飯には味濃いものが一番合いますけど、これ難しくないかと早くも苦戦。 チーズをご飯のお供に変身させるべく、ご飯の上に一口サイズにちぎったチーズと刻み海苔を乗せると、あっつ、塩昆布かけようか。大好きです。と、先ほど失敗の原因だと分析したばかりの塩昆布を再び投入。その結果、大喧嘩してる、チーズの旨味を昆布がかき消そうとしてる、と大失敗したようだ。続いて、豆腐を使った我流レシピでは、 ご飯の上に崩した豆腐と鰹節を乗せ醤油を一回仕掛けた豆腐をかか醤油を考案していたが、こちらも豆腐なしでいいかも。と味はいまいチだったようで、食材に罪はないです。僕に罪があります。と反省。 その後は先生が考案したフライパンで炒めて水分を飛ばした豆腐に焼肉のタレを絡めたスタミナ豆腐そぼろを食べてすごいご飯が進む。こういうおにぎり出てほしいとかなり気に入ったようでパクパクと食べ続けていた。その後はかけるご飯のお供としてかける生姜焼きとかけるトンカツを手作りすることに。かける生姜焼きに使うのはひき肉と生姜。 生姜が大きいと辛味が強くなるため、先生からもうちょっと頑張って細かく刻みましょうか、と指示され、15分間ひたすら刻み続けてみじん切りに。あとは、砂糖醤油みりんを酒オスと一緒にフライパンに入れて煮詰めれば完成。未食した平野は、やっべえ。超美味しい。生姜焼き定食よりこっちがいいかも、と絶賛していた。続くかけるとんカツも、 口の中でトンカツが広がってる。年上がりに満足な様子。本人はマジでしないんですよ、と料理み手を謙遜。そんな平屋は最近作った料理をスタッフに聞かれ、タチウオのしゃぶしゃぶ、と回答。タチウオを大名おろしにして食べるんですよ。ネギと一緒に、めっちゃ美味しいですよ、とおすすめしていた。 ちなみに大名おろしとは、魚のさばき方の一種で、三枚おろしにするのが難しい小イワシや小アジ、細長いタチウオなどを片側から包丁を入れて一気におろすさばき方だ。また、慣れた手つきでフライパンを振る平野の姿に、スタッフは、フライパン使いめちゃくちゃうまい、平野くん、めちゃくちゃ料理するイメージ、と、感心していたが、 照れ隠しなのか本人はマジでしないんですよ、と謙遜。とはいえ、高橋、甘にはよくご飯作ってましたよ。おばあちゃんから教わったタレから作るホイコウロウ、と手料理をよく振る舞っていたそうで、美味しい、美味しい、でむさぼり食べてました、と明かしていた。最後は、前回失敗してしまったスイートチリソースとカニカマを使った平野特製かけるカニチリ。 と、アボカドと塩昆布を使った、アボカド塩昆布マヨ名物なあえ、を作り、見事リベンジに成功。ファンからは、ほんと手慣れてる。自炊絶対しているよね。塩くんの手料理食べたい。優しく質問に答えながら、手を止めずに料理するとか、もう理想の彼氏すぎ、と絶賛の声が集まっていた。